らないの鶏の手手羽羽元元やからね手元あ、ーううん、そゃパムクーー、ね、ねねねねねねだけ。パーパーパーパー シトのここここっっっっっちちやややてていいいいいいたたららすすすすで玉玉ねねねねぎぎるよもうううわ、ちょととツンれれれれどこにゴねえねえゴーーググルル俺ああじゃえ役係外に出しっぱなしだった ラッキーパンダさ、はい、んに行くと焼きパンダさんに行くときはあったかくパンダもなくいうですけだ。な まりでっいいいんななこ感じで持ってってんでちょっとすいののでオッケーよ、オッケーよ洗います、うん、き切るのもいくちょっとこれ大丈夫シーンシーンあ、包丁でとこうっと取 いやお湯ぶお湯ぶの匂いがめちゃくちゃするから。あそれいいよ。それ取れ、それはね包丁であの切っ、はい、ちゃいますね。もね手元やこれもこれも生で切ったりする。<笑>ーすパター、もうお肉並べてていいよ。はい。おいただあのマジックソルトがついたやつを下に下にして。マジックソルト。乗せてって。マジック。ローマいマジックソルト。 めっ ち, ちゃ、めゃゃめめね、まだあるやつある。ね、どうやってやる、ここだよ。ここで、ぱい、ぱできんのか。こ こ, こ, こ, こをぶっさして、いいかい。あら、離れたとこ。はあ、何でもないよ。いいよ。ここ、ここ、ここでも取れるんやけど。てか、そこで取るんやで。<笑>ここでも取れるんやけど。<笑>ここでうたら刺、刺してあ、あ、じゃがいの目ね。なんか、取りにくいところ、これ、いらた方がいい。 あ皮、皮もそれ使っほんでね骨はポポが食べるから。あ、確かに はいまない <笑> 大, 丈大丈夫。うんうんどっちでもいいよ。りたい玉ねぎ。うんいいよ順番に切っていこう。玉ねぎ玉ねぎ。うん。お母さんこれぐらいがいい。うんいいよ焼き色がついたらオッケー。ちょっと待って。また半分に切れる。うん。そうしたら。やべ、何個だけ切るれだ。うん。茶色の方をして、またもう一回半分に切ります。何個だけ切るんだ。うん。何個。うん そこ向きはな、そうそうそうで、食べやすい食べやすい大きさでいいよ食べやすい大きくていいで、ゆっくり切ってねうん慌てなくていいよ男のクッキングですね大好き、大きくていいよプロだったらか、かフェじゃなくてねうん、ツ<笑>バが入ってツバが入っても煮込めば大丈夫やねピンがすますはい切れたやつはボウルに入れて オッケー、うん、泣いてない。泣いてない、ね。何をちいっと、お、待ってよ、泣いてない。すごいな。あともう一回。<笑>はい、あともう一回。はい逆やったね。あ、オッケー、反対に縦に一回行っち十字架になるように。<笑>十字架。今切ったところとバッテになるように。<笑>バッテになるように。始めたい。よ<笑>っ。<笑> マッキまだあと一個あるよオウスケ頑張れ結構やねうんまずやあ、そうやんな、えー、でもいいねうん。慌てんでいいねでも慌てんでいいでね手切れたら危ないでゴールデンウィークのまだ序盤かまだ。中盤中盤だったな切りにくくなったらね一つ一つでいいでね、オウスケ 2個一緒に切らんでも、あとこう<笑> な, なる よ, るよいいよ別にた、外れてもいいよね、少し生っぽいよ あ, あ、いいよ。一回止めとお肉と一緒にもう一回炒めてほしいで、カンタ肉が焦げちゃうで、一回止めてはい、止めてーーはい、ありがと う, うで、今後置いときゃいいで、そのフライパンの中でうん弱火でちょっと焦げろあ、大助もうそれぐらいで勘弁したって<笑> スライムね、あーちょっととと、うん、ちょっと出ててきたマッー慌てんようにね、うん、マキがまず人参切るからそれ終わってからねンじ<笑><笑>しなっち。<笑><笑> なにんたに目から出てきたやつあよ う, ん、出てきたうーん何 が, 出た何が中電 うーん、どっかで見たね。ここに一個あるよ。<笑><笑>大丈夫よ。大丈夫、あんまがむれやや。やばい。休憩、はい、休憩して。<笑>ないよ。休憩して、休憩あ。やばいかあ。触ほうがいいんじゃない、手で、目。<笑> スペー ス, ス, ペースい、あのー、早 い, でいいでいいででででよ、よ慌てんんん今度、ううううちち怪我してもららったた困るでどかね、そゃマキーのマキの方が泣いてない<笑> いや、メガネがあるのとないのと違うかもしれない。結構違うよいやー歯てました、うん、どうやって切っていきましょうか捨てる部分が大きいな、簡単捨てる部分ギリギリになるようにしてで、今回はいいよ、危ないでそれ後で隅にあげようおわー<笑>隅にあげるほ<笑>い、はい はい、じゃあこれ、炎上に切っていきますかィックじゃなくて、あ、輪切りってやつね、そうやね、そこねそ人参の特有の匂いがする、うん、人んじん、すめ、はい、あれ、あの、僕、生の人参 め, めちゃくちゃ嫌いなってた、そうか、ねえ、カンタ、あと、そっから一回立、縦に、あ、危ないな、それ、うん、うん、あ怖いな、一回半分とね、怖いな、気をつけて、ゆっくりでいいで。 あ、上手上手上手 う, おオッケーか来たうん、うんそうやね、のあの指とかもう来たよ あ, あ, あなるほど。 安定するす定すこういう向きで、こうやって切ってて1センチぐらいでいいや具がゴロゴロっていう感じじゃなかったで今日のみんなの切り方はカ、うん、ンタ、炒めるのもやるもうみんなは遊びに行っちゃったでいい大丈夫もうカレーは何でもできる何だってできるでよし、じゃこれは炒めて ヘラってあるかなさっき使 っ, ったけどマジでいいよねあ、あるあるじゃあ火つけてじゃあ入れていきましょうかあ、ちょうどいいぐらいの飲んさあこぼさずに混ぜれるかないいね、外から中に早くやらなくていいからこぼさないようにやっておかんはうるさいからねいつもちょっとこぼしちゃったけどいい感じになってきた ね, そうだねじゃあ熱湯鍋に移しますか 私熱い鍋いいの楽、ね、し方わかるかい でオッケーじゃあこれで圧力鍋で煮込んでいきます圧力鍋が終わってこれからコトコト煮ていくんですけどこのさっき出たココナッツのカスの脂の多いところをちょっと隠し味に入れて一緒に煮込んでいきたいと思いますバターみたいな味がしたので結構クリーミーでマイルドになると思います楽しみこんな感じです美味しそう うん、ココナッツのすごいいい匂いがするグリーンカレーみたいなうちはバーモンドカレーを入れますけどねここにで我が家はこの煮込んだ骨をポポにあげているのでさらにここでもうちょっと骨も柔らかくなるように煮込んでいきますじゃ煮込んでる間にタイマーつけて私はポポの散歩に行ってきます結構 あ, の、まあ、あれから天鍋で今日行ってで今回はバーモンドカレー はい、これを使っていきたいと思います。ますあ、火止めて一回、ごめんなさい。ごめんどんな匂いするこれあ、やっぱなんかね、なんかホワイトシチュー。ホワイトシチュー。さっきココナッツ入れてみたいけど。うん、そう言われてみれば、どう。そうなんだココナッツ、あ、そうや、カフェ仕上入れるとかなんとか。うん では、ココナッツを入れたカレーの味見をしてみましょう。どう。あ、うまい、うまい。ココナッツのか、あのさっきのカツのつぶつぶなんですけど。なんかつぶつぶっぽいものがあるじゃない。あれ、いったの。お味はどうなの。お味味めっちゃうまい。ちょうどいい、もう。ちょうどいい、めっちゃ。オッケー、オッケー、じゃあ、みんなに食べてもらいましょうか。というわけで、完成でー。 みんなの作ったカレーができましきはい食べてる。 そうと思ったらうん、たんなんかさきざきでねなんかねココナッツのじがしたいの。 うん、ココ隠しし味ででココ、ねね、ココナッツ入しココナッッツツが入入っっっっっててるるるんんんすよマジなかーぽああのさバタい言とたたをれれもりおわみまだあるあるでねカメ、まままうん、の食べ物。 あでもみんなまだ夜ももおおおやつを食べたたたりパーーティーが待ってるるるんんんですすすねねなななららししににわめいよ<笑>汚えカンタやめてくれ。<笑>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 お気軽にメッセージいただけると嬉しいですそれではまた次の動画でバイバーイ最後までご視聴ありがとうございました